その後、北京の自宅で15年余り軟禁された末、2005年1月に死去しました天安門事件から30年となる今年、長州の命日に遺族の元へ取材に行くと 調子を元総書記の家に通じる道です多くの警察官が警戒に当たっています。